距離支援は任せて。 しっっかり守ってもらうドクターここっていい景色だねバットリンゴちゃん今日もよろしくね悪くない一度りだね了解したか待って承知した。 ナクシラの愛我が伊東にかき消されたり風に の, のにおいが混じってちょっとからかってあげようっ 指示はあるかしら 命令をてこうのところだ命令を了解したこの辺温度が低すぎるから 行っちゃうところだった了解了解了解しちゃう矢を見ろ、うん、私ですバラージてよ 私です。は最大で行きますようこそその一切でお前の喉を貫く アタイするナの相手我が意向にかき消されたよ逃のないってんならお前らの結末は一つだ まだ血を吸いたりないって言ってるわ。